演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら第一巻の大きな抹茶デニッシュを食べたいと思いますーんなんかチョコとかカスタードクリームとかが面てる抹茶デニッシュってなんかこの分野では初めてた気がしますで、ね、に大きしいですねでは開演 おー結構重量感ありますねでは中身を拝見こんな感じになってまーすではいただきます抹茶の風味がしっかり感じられて濃厚でとろけて美味しいけどちょ少しな部分もあるなー デニッシュ生地は大きくて食べ応えがあり抹茶クリームもしっかり抹茶の味が感じられて美味しかったのですがちょっと抹茶クリームの量が少なかったかなと思いましたねデニッシュ生地が美味しいのでもうちょっと抹茶クリー ム, クリームも感じたかったなと思ってた部分なんです が, がちょっと残念でしたなのでこれはこちらの定数とさせていただきますよくばったのかなそれで こガラスののようかなこの心人の心は繊細と言いますがこぞこぞそこを何とかしなきゃいけないのかもしれませんねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画を拡散していただけると嬉しいです全部で検パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします